はい、右足正座で左足後ろに伸ばしていきましょう。吐いて、ぐーっと気持ちいいところまで左のかかと後ろに蹴って、で吸って力抜く。吐いて、繰り返しましょう。こうやってね、左の鼠径部の前、鼠径部の前しっかりと伸ばすと骨盤の後傾前傾が治ってきて、反り腰、猫背、治ってきますよ。ふー 気持ちよくねぐーっと気持ちいい範囲でかかとを後ろに蹴っていきましょうはいそうしたら今度はこの右足を体と平行にねしますでお尻浮いちゃうと思うので浮いちゃって構いません手で支えていきましょうで吐いてふーっと肘ちょっと曲げてお尻床にで吸って浮かして吐いてふーっと肘で調節していきます なるべくこの前の足がね、床と平行になる、自分とね平行になるようなイメージでやっていきましょう。ふぅ、吐いて、ふぅ、お尻ね、しっかり伸ばすことによって、腰痛とかもね、治ってきますよ。ふぅ、はい、そしたら足交代します。左足正座で右足後ろに伸ばして、吸って、吐いて、かかとぐーっと後ろに蹴。 手出す吐いいいててて蹴って気持ちいい範囲で繰り返ししきましょう左右差が、ね、ある方いらっしゃるかもしれないんですけどもし左右差がある方は痛きもが強い方にいつも体重をかけて立ってるかもしれないのでちょっと自分の立ち姿勢ちょっと振り返ってね見てみましょう。ふー はい、そしたら今度左足を自分の体となるべく平行にした状態で手で支えてお尻浮いちゃっていいですからね。で、吐いて、肘ちょっと曲げてお尻下に下げていきましょう。はい、吸って戻す、吐いて、ふぅ。体の力全部抜いてリラックスして、で、左のお尻の外側しっかりと伸ばしていきましょう。 股関節もね、とってもこれ柔らかくなるストレッチなので気持ちいい範囲でもうね気持ちいい範囲でやっていきましょうはい、そうしたらゆっくりと寝っ転がって左足伸ばして右膝胸にぐーっと持ってきて腰丸めます丸めたまま右足左に伸ばして遠くを通ってぐっと胸まで戻っていきましょう 遠くを通ってぐっと胸にで足がね。遠く行った時、腰反らないように腰丸めたまま丸めたままやっていきましょう。こうやってね。骨盤の中にね、しっかりと血流を通していきますふー。骨盤周りの筋肉ね、しっかり均等にほぐしていきます。はい、そしたら反対右足伸ばして左膝胸にぐっと持ってきて腰丸めてますよ。 右から遠くを通って左で吐いて胸の前この時ぐっとこのねさっき伸ばしたこの腸腰筋というところを使ってしっかりと膝を胸まで持っていきましょう。う遠くを通って胸まで遠くを通って胸までしっかり大きな円を描いていきます。 はいはいいかがだったでしょうかこれね骨盤周りの筋肉ゆがみをしっかりと簡単に取れるストレッチとエクササイズなので是非おうちでやってみてください。それでは